阿蘇市立内巻小学校東新一郎校長平成27年4月阿蘇市立内巻小学校校長に就任する4年前から進められている草原学習の一環として草止まりを作り宿泊する体験学習を取り入れており地域の人々と共に先人たちの知恵を 子どもたちに伝えている。始まったのは四年前だったかと思います。はい、今年で四回目ということを聞いておりますので、はいはい、あの草原学習をまあ阿蘇市全体で取り組もうということで話がありまして、でいろんな文部科学省の 関連事業でありますとかあるいは組織教育委員会の事業でありますがそういう中で内巻小学校はその草原体験学習ということで取り組みを始めてきました他の学校もいろんな取り組みをしたとは聞いておりますけどもはいあの学校としてはその草止まりを 果たたしてそのの作れれるものだろううかということといいこで随分悩まれたと思いま思す当時の校長の中野先生はですね、うんうん、そういう時にあの新宮牧屋組合の関係者の方であったりあるいは内野脇文館の関係者の方々から協力をするというようなお話をいただきもう絶好のですねこれは機会だということで協力してもらうようになりました。えー、私がですね 去年初めてて参加をしましまもう阿蘇に57年ですか生活をしていたんですけどもこんなに阿蘇の自然が素晴らしいというのを知らなかったところがありまして私自身があの草原体験学習を経験してよかったというのを実感をしましたやはり子どもたちも同じだと思うんですよね。自分の住むふるさとにがこんな素晴らしい ところだということを認識できたと思っているんですねそういう意味では草原体験学習は、まあ、価値があるかなと思っていますあその自然の素晴らしさをまあ、認識できる学習であると、はい、思っていますえそうですねあの実際先人の苦労というのをこの2日間ほどで十分理解することは難しいかもしれないんですよねただ一本の あ, のやあれがいわゆる家に家の材料として使われているんだと、うん、そういうことでやっぱりあの先人のそういう知恵といいますか、うん、ああいうのを利用するというそういうものはしっかり学び取ることができたと思うんですよね、うん、しかもそういうのを材料にして自分で住む家を作ると。うんうん、私が小さい頃あの住処とい頃住とうのをよく あの作っていたんですけどもねそれと同じような感じで自分で作ったものにあの一晩泊まるというのはとてもね貴重な経験だと思いますたださっき言いましたようにこの2日間で十分先人のそういう知恵というのを理解できたかどうかというのは今後子どもたちが大きくなるにつれて自分たち自身で学び取っていくものだと思っていますそのきっかけ作りをこの草原体験学習では まあ、させてやりたいと思ったところでした、うんうん。そうですね冒頭言いましたように阿蘇 の, の自然というのは も, うもちろんですけども、うん、そういう野生の植物のです、ね、生態系といいますかね、うんまあ、いわゆるもうそういうところもしっかり、うんまあ、知ってもらいたいというのがもちろんありますし、うんうん、草原を守るというのは なかなかの自然の営みのように見えますけども人の手が入らなければ十分できないということもまあ聞いておりますのでどうか子どもたちにはですねそういう人間の力で自然を守るというのところもそういう植物なんて言いますかあの野草の勉強とかを通して知ってもらいたいと思っています。 そのの草原というのは、うんえー、農業に従事されておられる方々にとってはですね、うん、自分たちの生きる糧として大事なものだと思うんですけども私たちは決してその草原と共に生きていくわけではないんですけども、うん、心の中にですね、うん、私たちは草原でこの学んだことというのはずっとずっと生きていくと思っています。うんえー、子供たちはそれぞれぞが まあ、いろんな思いを抱いていると思うんですけども私的にはやはり阿蘇にずっとこれまで生活をしてきたんですよねその中でまあ4年ほどしか外には出ていませんでこの阿蘇が大好きで、まあ、戻ってきてでここで仕事をして今こうして暮らしているんですけどもそういう何か阿蘇に帰っていきたいなと思った時のその理由の一つが阿蘇の自然でした。 でいろんなあの阿蘇の素晴らしいところはあるんですけどもその一つが私はこの阿蘇の自然というふうに思っています子供の中にはあの阿蘇で生活をした経験が5年とかあるいは10年と短い人もいるかもしれません中には1年で終わる子供もいるかもしれないんですねでも阿蘇で自分は小さい頃生活をしたんだという証し そういうのがあって大きくなったときにこの麻生に戻ってくるきっかけやねそれが麻生の自然ではないかなと思っています、はいはい、草原体験学習はやはり子どもたちにですねこれからずっとずっと麻生 その自然を大切にしてもらいたいというそういう種をですね今子どもたちに巻、まあ、いているところですはい、私たちはその巻いた種をですねこれから5年生、6年生となりますけども水をやり、小屋市をやってそれを大きく育てたいとうちの小学校卒業する時にはやはりあの、あその自然遊んで生まれてよかったと いう気持ちを膨らませて中学校へ送り出したいと思っています。